皆さんです黒潮よさこい祭りのオフィシャルチームとして結成から19年を迎えます「やるからには上を目指す」をスローガンに日々活動しています唯一無二の独創的美優スタイルを目指し常に新しい感動を作り上げますそれではよろしくお願いします。黒潮美優入場 はい、昨 日, 昨日の、えー、前夜祭のね、優勝者、水戸派貴景さん、えー、あの、正統派チームという感じで素晴らしかったですね。<笑><笑> はい、失礼いたしました。はい、大変長らくお待たせいたしました。えー、ここ、この黒潮良さこび祭りのですね、オフィシャルホストチーム、黒潮ビュ優でございます。はい、えー、丸2回催分のね、空白がございました。満を持して、えー、ここに、えー、開催をこぎつけることができましたこと、えー、多くの皆様からの応援によるものと、心から感謝いたします。 この場をを借りりりて、て、えー、ああががととうう言わせてください。いございます。はい、2019年、えー、最後の、ねえー、コロナ禍前の開催の時にお披露目として皆さんに見ていただきましたこの六月雨星、えー、ここでお披露目した後にすぐにコロナ禍になって開催が自粛となり完全に封印された状態で2年間過ごしました。 ここへ来てこの演目復活します楽しんでいただきたいと思います全身全霊演じ切りますどうぞご声援よろしくお願い申し上げますムツキ 「これは夢歌いたちの物語」「六月雨の死」。 にいい「ひざよい月は海に帰りて」「寄せて引いては人生を変えよう」いいよ「肥蓄<笑>の潮も雨粒も長い」「唯一無二の数」 むずき雨干し名古屋はいこれが、えー、2年間使用してになっておりましたむずき雨干しでございますえ今日はいちよろしくお願いしますひょうつけ礼ありがとうございました